エネが脱落しさらに絞られた候補者たちあらゆる感情が煮詰められ執着が彼女たちを蝕んでいく勝利は幸運なのか敗北は不運なのかそしてついにあいつが動き出す次回グランベルム、マセキ嫉妬は血の味に似る